よーしゆきですトーハと厚切りメッシュなポテトチップスあみじゃがブラックペッパー味トーハと厚切りメッシュなポテトチップスあみじゃがブラックペッパー味を買ってきました 網重なるサクサクな食感とあります、うん、ん厚切りメッシュなポテトチップス網状にカットすることで厚切りなのにサクサクとした食感が心地よく 噛むほどにポテトの美味しさが楽しめますピリッとしたブラックペッパーの辛みに隠し味としてチキンとポークのうまみを効かせじゃがいもの美味しさを引き立てたブラックペッパー味ですとありますうーん それでは、厚切りなのにサクサク味わっちゃいましょう袋、うん、開けました なんかね、こう、じゃがいもの香りがしますよ、うん、であの普通のポテトチップスよりもこうじゃがいもの香りが結構強い感じがしますねおおこれが厚切りなのにサクサクですか 不思議な形ですねそうですねこれは何に見えるかなうんーおーこれはですねあのテレビとかでこう犯罪者にモザイクをかけるじゃないですかそのモザイクに見えてきましたよ怪しい人がねこうやってモザイクかかってねこうやってしゃぶったりとかね 見えてきませんかでもこうやると俺が犯罪者になっちゃうんだそれでは食べちゃいますよいただきます うんうーんうー ん, なんかね結構ね食べ応えがありますよこの やっぱこの形ねんっすかねこ っ,、ね、っちだえー、っとやっぱこの形が結構ね食べ応えある感じじゃないですかねあとそうだなあとちょっとピリッとこのブラックペッパーのこうピリッとしたこう辛さね辛みですよこれがね来ますねあとからねうんそうだなあとはねうん うん、あとこのですねこうちょっとザクッとしてこうサクサクッとして食べ応えがあるのにこうじゃがいもがね口の中でねこうばらけていくんですよその時にこうじゃがいものう ま, うまさが広がってねそして最後にブラックペッパーのピリッとした感じがこう最後にくる感じですねうん でもこれはちょっと新しい食感ですよ、うん、最初こうザクッサクッときてでジャガイモの美味しさとともに口の中にこう溶けて広がっていってそして最後にブラックペッパーのピリッとした辛さがきますねうんおお この形はどうやって考えたんでしょうかね、うん、きっとテレビのニュースを見てモザイクを見て考えたんですよおそらくね、うん、こうやるとほらモザイクに見えてきますよちょっと顔かぶるかなこの感じねほらおお、うん、例えばですねこれ使ってねこう宇宙人発見したら宇宙人をこれでこう モザイクで隠してこう iPhone で撮るっていうのもいいかもしれないですね。うん、遊んじゃダメですよ。うん 以上、トーハト、厚切りメッシュなポテトチップス、アミジャガ、ブラックペッパー味でした。